1992年二大国の対立はすでに過去のものとなりもはや大国による核戦争で世界が破滅する危機は去ったと思われていたしかし1998年7月13日アメリカ西部のミサイル基地より撤去寸前の ICBM 老朽化による故障のため誤って発射されてしまった 何重もの安全装置がなぜ作動しなかったのか今となっては誰にもわからない2年後ニューヨークは奇跡的に全滅を免れ再び活動を始めていただが治安状態は非常に悪くビリーとジミーの双子の武道家は道場を開いて住民に護身術を教えていたそしてある日 謎の武装集団がニューヨークに現れた次々に住民が殺され金品が奪われている 殺権の味を試さつけん ったな早く帰ろう。マリアンが心配してるぜ、きっと。 マリアンマリアン誰にあられたイリー検察検察権え検察権マリアンマリアン死ぬな Sabırın! レリで逃げようってわけかそうはさせるか待ってろよ はどこへ向かっているんだ主導にならないぜ まだ死ぬわけにはいかないぜ そうらしいな進むしかないぜ そこに行かなななきゃならないあ、はあ。<音声><音声> Thank you. 言てくれるじゃないかワナ、ビリ、ジミー、気をつけて今の声が聞こえたかああ、アリアンの声だどうやら、俺の頭の中も楽しくなってきたようだぜ俺もだ行くか 次の入り口か 愛の ビリーお願いビリーこれ以上は危険すぎるわ私のために死なないで奴は強いわ強すぎるのよ俺は危険なことが好きなんだ分かっているだろうマリアン 最後に我が憲法の古い言い伝えを教えてやろう<笑><笑><笑><笑>幻影が広がる時悪魔は蘇り二匹の竜が天をかける時天使 だって私はあの時原殺権の呪いが解けたのさ愛しているもう二度と君を離さない